こんにちはキーナと申します今日は勤労感謝の日です今日は私は榊町の山の上にあるマサナブ神社におりますこの神社に水汲みに来る時に必ずお礼に来ますこの神社は 稲玉徳兵1822年から1872年まで行ってた人のまああ の, あの祭ってる神社なんですけれど徳兵衛は千曲川 あの平らの方にある大きい川がまあ何回も洪水の問題で畑などがみんなあの農民の人が苦しんでてまあここの山の上ここは 1,000m ぐらいのところなんですけれどここにはあの畑作ればというまあアイディアまあ 出した人なんでですけれどねでまあ今日は勤労感謝の日でその徳兵とその周りの人たちが苦労してきたここを作ったものもまあ思い出しながらということですけれど、まあ、私はここの近くに水を汲みに来てコーヒーを作ってるんですけれど。 今日は感謝を込めて、まあ、これからコーヒーをつなげようと思ってます皆さん私のビデオをご覧になっていただいていろいろコメントもアイディアも質問もいただいてありがとうございますまた是非今後のビデオもご覧になっていただいてあの いろいろ教えてくださいありがとうございます